そんなことして、何になるんだー。この国で高速バスのトイレが長引いたら、確定で置いていかれる。車も便衣も、ピンポイントで出さないと悲惨ですね。どこぞの無能裁判所は見習ってほしい。 法典メルセデスを召喚することでしか、一級一級ビッツに対抗することができない。法律上ダメなことをされた被害者に、法律上やり返しちゃダメっていうのやめろ。農園カー割り込みとか、免許更新の時の動画で、警察がやって い, いって明言してましたからね。いや言ってはいないんだけど、煽り運転でやり返した側が悪いとははっきり言ってたからな。頭が YouTube 名レベル。終わってる社会に、今日も前例をぬりぬりしましょうね。交通事故被害者の命は、 内燃機関の効率ほどにも生かされず、無駄死にだったんですよね。交通事故で娘が死んだ遺族の動画と、農院カー割り込みにやり返すと犯罪ですっていうのを、同じ動画で言う奴らだからな。というわけで、出るとき辛そうな駐車場に、今日も頭から突っ込んで駐車しましょう。跳ねたな。巻かれた時点で車が当たることが確定していて、 そのために現実が改変されたようなクッションパッド。長財布を買って金持ちを目指す、インと結果の5人系 SCP。そしてこの、引っ張ってスタートするんだから内部に動力源を持たないはずなのに、不定期に振動するチェーンソー。かかっただと。エンジン始動中に下回り触るなんて、大した重さですね。マフラーで火傷すっぞ。 というかさ、エクステンションつなげすぎじゃねあるある、奥まったところにあるよねーと思っていた時期が、私にもありました。ユニバーサルジョイントって言うんだっけクイッと曲げるやつ、あれ1個挟むと、途端に力がうまくかけられなくならないかリコーダーが音痴すぎて草なのでこのまま行きますが、電動工具って、マキタのラインナップだけじゃなくて、使い手の発想でも用うと広がるんですね。モーターは、20世紀から21世紀にかけての、 その根幹を駆動しているな。22世紀ぐらいには、核融合を用いた熱放射エンジンによって、宇宙に羽ばたいていってほしいですね。自分でも何言ってるかよくわかってなさそう。とりあえず、搭載した推進剤を、で噴射しまくるタイプのロケットでは、宇宙に進出するのは難しいということです。ラジコンにおんぶされた後、ボウリングの弾を直前まで抱っこしていって、 相変わらずこのチャンネルなんなのこれが私の現実改変農家だ力じゃなくてカタカナのかなのねよくいるでしょうアルファベットの名前表記で大文字と小文字をぐちゃぐちゃにするみたいな有名どころだとアルファさんあたりか唐突に燃料を飲むいやその編集は無理があるだろ アルコールを燃料として使ったのか、燃料を飲んでるのか、もはや判別ができない。そして、スーパーマンごっこが死体がために、エンジンハンガーを買ったという人まで現れたぞ。降りるとき、そこ急ってやるんですね。庶民派のヒーローですね。というかすっげー事故り方してんな。何をどうやったんだ。ここでハイメルセデスをやろうという、ナイスな心意気、平時に。 お尻体操第一を流して。よくわかりません。OKGoogle、okay,、俺とお前でここを脱出できる確率は ?100% です。最高だ。そして。 抜いた線の数をカウントする装置であったこれまでに食べたパンの枚数で帳高だかスマホアプリに記録つけてた時期ありそうそして異常な速さでのスキャンですがこれバーコードちゃんと読めてるんですかね爆速スキャンのせいで読み込めなかったふりはセルフレジ万引きの基本テラシーそしてこの変則的な階段である宇宙戦艦ヤマトに、こういう簡易エレベーターあったな垂直に配置すれば スペース効率がいいので、大型宇宙船の標準装備になるかもですね。停電時は、ただのはしごとして使えるといいな。電話しながら、牛乳パック感覚で、すごく大型な家電を持ちましたな。質量の割に軽いのかもしれんな。 トイレットペーパーみたいに。そして、マックフルーリーと書いてある、多分希望ナンバー。マックドライブって、そんな風にナンバー取れるのかよ。しかも黒 BMW 同士って、親子か希望ナンバーで8に固執したり、運悪くシコシコに当たった R35 オーナーが、 Twitter、にいいたりすするだけの日本とは、大違いですねほう巻割りもこうして自動化できるのなあなたは自分でやった方がいいと思いますけどね言ってあげるなよ奥に電動車椅子とかあるし運動で消費できるエネルギーなんてたかが知れてるけどそこ怠負けちゃ終わりだよそしてなんかのシリンダーだかショックアブソーバーからオイルを抜いているようだけど年季入ってます ね, ーね<笑>卒業式の練習を思い出すぜずっと同じ姿勢って 生物的に無理だよなイギリスの宮殿の 兵隊さんとしての勤務を経験するだけで、仏教使用数年分にはなりそう。こっち系の荘厳な任務中に、真横で仲間が倒れた時ってどうすればいいんだろうな。動くなって命令されてんだろ冒頭の一級一級やりすと、同じような話ですな。一級一級ビッツって言ってなかったかわざっと、誤字入れてたんだけど、本質で論議できないばかって、上げ足取りに来るんだよね。素通りすんのかよ。今の万引き半トンでもなかっただろ。 この人も面倒くさがりですね。どうしても布団から出たくなくて、微妙に遠くにあるエアコンのリモコン、なんとか体伸ばして取ろうとするやつかなエアコンの使用を極限まで絞ることで、エネルギー消費を抑えて、持続可能な社会に貢献しているんだぞ。はいはいカーボンニュートラルカーボンクラッチでニュートラル。何気なく道路一本山側を選んだら、家ごとなくなってしまうなんて。日本でも普通にあるからハザードマップをしっかり見ろ。 大通りの反対側だけ冠水とか、珍しくないからな。家買っといて言うのもあれだけど、隣人ガチャを踏まえても。 やっぱ持ち家ってリスクあるわ。だからって老後の何十年間も、家賃を払い続けるのかよって話でもあるから、典型的な二元ぐしゃぐしゃぐしゃ論ですな。せめて日本で通用するフォーマットの日本語を使ってくれ。日本語で OK。英語でバケットだかバレる。この返しで日本語できないのはバレるな。そしてキアー。このエンブレムはキアキアってフルサイズ SUV も作ってたのかよ。珍しすぎて、キャリアカーも想定外の重さに応転したんだな。言うて日本の軽自動車も、 同レベルでおかしい縦横比ですよね。よくよく思い返してみたら、なんなら日本車の方が、横転しまくってるんじゃないかここは一旦議論を中断して、スプーンごとミキサーに入れてしまったせいで、盛大に割れて飛び散った光景でも眺めましょう。ルックイースト制作っていう言葉がありましたよね。日本人の象徴である日本の Z 世代の YouTuber を見習って、 道路上で寝ようではありませんか。Z 世代と日本人っていう、ダブルの取括りやめろ自分で敷いた道を自分で台無しにしていく。これが自分たちの道だ。事実を読み上げたつもりが、どこぞの公文っぽくなってる。おぼろげながら浮かんできたんです。2000万円という数字が。そやずっこけるは、炭酸飲んだ後、確定でゲップが出るようなもの。ガードレールが道なる道になる力によって、吸い込まれていったぞ。 無人の車が当て逃げをした時それは誰の責任になるのかブレーキかけ忘れただけだろお化けみたいに言うな私は物を探す時自分がなくしたではなくて物がどっか行ったというタイプです昔の自分がどっかやったといえばニュアンスとしては大差ないけど正しくなる自分で賠償するから責められない略して自賠責盛大に沈んでしまったな探し物を諦めて布団にダイブした時の私一足先に スマホが飛び込んでるところまで再現床に散らばるものとものとの隙間にこの車のように入っていってからのいやいや理解できない理解できないあれおかしいさ<音声>作業やり直しだもんそやきれるよしかも規制線の中に勝手に入ってきてんだもんな住宅街にお住みで 徒歩か自転車したいなら年に数件は必ず新築工事ついでに外構にコンクリートを設する家があるからね皆さんも踏んづけたりしちゃダメだよボンネットが空いてもアクセルは抜かないあたり海外スープラマ改造に機の生態をよく表しているしれっと裏面がカーボンっぽかったけどさ 根元避けてね。20万円くらい普通にするだろうに。今の沈没で、ポケットから最新型の iPhone が抜け落ちたと仮定すると、それもまた、20万円近い損失だ。屋外に適当に置いてあった、スタッドレスとホイールのセットが盗まれたとすると、それも20万円の損失になる可能性あり。ここは直力で乾杯しながら、現実を取り戻してくれ。